皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月24日。今週のエピソード依頼帳に、イニシエのゼルメアがありましたので、クリアしてきました。繰り返しになりますが、今回買ったレベル115の防具には、眠りガードの錬金が付いていません。今回は、眠りガード付きが2つ拾えたので、倉庫に押し込んでおきます。 錬金石を補充するために毎月やっている学園の合コンですが、間違いなく最強なのが、このグルービー先生です。今回の映像は割と穏便に倒せてますが、魅了と混乱と幻惑と踊らされのコンボでかなり歌います。これはもう、絶対にキラキラポーンが必要だなと毎回思い知らされるのですが、終わったらそのことを忘れてしまいます。そして、次の月にまたそれを思い出すけど、やはり何もしないというループが続いていました。 今回はちゃんと覚えていたので、キラキラポーンをもらいに行きます。そのためにはスティックが必要なので、武道場の方先生にスティックをもらいました。あとは、武道場と授業で、キラキラポーンが入ったスキルノートをもらうだけですが、これがなかなか出ません。あまりにも出ないので、不安になってググったら、衝撃の事実が判明しました。おそらくですが、キラキラポーンが収録されたスキルノートが存在しません。今までの苦労は何だったのか。